それもういいかい<笑> はい、じゃあ振り返っていただいて、じゃあお姉ちゃんはぜひともダイヤちゃんで、そうだね、ダイヤちゃん。ゃんゃんでいただけたらと思います、はい。それでは参りましょう。ちょっと待って、何て言うんだけちょちょちょちょ、何はい、い<笑> い, い, <よ><笑>いきますよ。<笑>せーの。ダイヤちゃんダイヤぴょんだぴょんかわいいや<笑>いや<笑>いや<笑>い や, <笑> い, や, い, や, い, やいや。えぐい、えぐい。<笑> グーーーーが出たじゃゃあ、だだ ね, そうだねお願いいしますく、はい<笑>はい、せーのちんんみるほくろ 手の内側にある袋はさ、はい、お金持ちになる、ね。お金持ちになりたい。え、その、送るの。そ、うんうん、こ, こにあったら。<笑>はい、いけるじゃ続いていきましょうか。うん、はい。じゃあ、まりちゃんとお呼びしましょう。いいね。せーのまーりーちゃんまりぴょんのぴょんあー、たまーすセ いやー見習わなきゃな、振り付けですね。恥ずかしい。い, や い, い, 続いて、てー、ー、っっすド、ね、ドキドキしちゃう。う待って同じい感じ匂ドキドキうう感じるかかわいいですもでエエモリー、ね、エモリリ振り返 失礼部長怒っちゃったね。怒っちゃったじゃあ行きます<笑>行かせてよ、はいしょよいしょじゃあ行きますよせーのなつみちゃんなつみぴょんらぴょんかわいいかわい真顔かわいいよ真顔がかわいい よ, いいよ納得いってない顔してるわ。<笑>カメラさんも走しげちゃったね<笑>はい 続いていきましょうか、はい、ちいちゃんです。ちいちゃ大鳥ですよ、大鳥。やめろやー。これしちゃっていうね、そういうの。<笑><笑>さあ、どんな感じの見せてくれるんでしょうか。はい、いきますよ。せえ。 いいねいいねいいねす最高です最高ありがとう現実に戻ってきて<笑>はいはいはい<笑>、はい、ありがとうございます楽しかっためちゃめちゃありがとうありがとう。ありがとう